目撃すると幸せになれるという黄色い新幹線が存在することを最近まで知りませんでした 30‐ 丸です今回は電話レンジのお話ラボメンたちは気づかなかったみたいなんですが電話レンジのワット数表示とタイマーには秘密がありますバージョンアップの前はタイマーの1秒がそこを1時間という分かりやすいルールだったんですが アニメ本編の8月3日に電話レンジのバージョンアップがありましてそれ以降実は速攻時間の計算に大きな問題が生じています。予定と全然違う日時に届いてしまうというケースが多発してそれが原因で予想外の過去改変がいくつも起きてしまいます今回のメインはそのあたりの話なんですがその前にまずは 電話レンジのこととを軽くおおさらいいいしておきたいと思いますはいまずは電話レンジの扉これは実験の時は開けておかなければいけない電話レンジの内部で起きた放電現象に携帯から送られた電波が巻き込まれて初めて実験が成功するということですね E メールというデジタルデータを同行するわけではなく 電波や電気信号といったアナログの現象を空間ごとどうにかするというようなものなのかもしれませんまあ物理学の見地からの詳しい見解はもちろん僕にはわからないわけですがデジタルデータをどうにかするという話ではなくアナログの現象に作用すする機械とということですね。受信側の携帯を電話レンジにつなぎましてタイマーで走行時間を設定 送信用の携帯から宛先を電話レンジカッ仮もしくは受信側の携帯を宛先に設定してメール送信コングルーツってバージョンアップ前の電話レンジであればクリスが実験で発見したようにタイマー1秒が1時間120秒という設定になっていればこれは120時間速攻するという意味になりまして ちょうど5日間こすすることになりますバージョンアップ前はこういう分かりやすいルールでしたそしてここからは今回のテーマであるバージジョンンアップ後のの電話レンジのお話レおですアニメの中で8月3日の宝くじ D メール実験の少し前に電話レンジがバージョンアップされました その動作確認としてトゥットゥルマユシ実験が行われてその後に宝くじ D メール実験という流れですねこのバージョンアップで電話レンジに転送機能が備わりましたラボの PCX68000 と電話レンジの連携動作となります送信側の携帯から電話レンジに接続されている中継用の携帯へ そこから受信側の携帯へ転送するという機能が実装されましたバージョンアップよりも前は過去の自分の携帯で受信したい D メールというのは別の携帯から送信する必要がありました例えば過去のオカリンの携帯に届けたいという場合はダルくんの携帯から送信するというような具合ですね これは自分の携帯から自分の携帯へ送信してしかも速行させるというのが電話レンジと携帯1台では不可能だったためですねこれがバージョンアップ以降になりますとオカリンが受信した D メールの送信者が法王院京馬つまりオカリン自身という状況も成立するようになりましたそしてこのバージョンアップ後の中継機能ですが 自自分分ののの携携帯帯から過去の自分の携帯に送りたいという場合に誰かの携帯で中継するわけですが中継の携帯で一旦受信してから受信側の携帯に向けて送り出すという工程になりますので中継に使った携帯にも履歴が残ります鈴葉引き止め工作とかオカリンが受信した脅迫メールとか。 こういった中継時の D メール受信が思わぬ改変を引き起こすこともあるようですそして電話レンジのバージョンアップに伴って速攻時間を左右するようなある問題が発生していますバージョンアップ後の電話レンジの場合タイマーとワット数設定の数値が速攻時間に思わぬ影響を及ぼすようになります まずは電話レンジののタイマーの数値ですバージョンアップよりも前に電話レンジ単体で使っていた当時はクリスが説明していたようにタイマーの1秒が1時間という分かりやすいルールでしたしかしこれがバージョンアップ後になると意味合いが変わってしまいましてこの電話レンジのタイマーの数値はですね PC 側で設定しした速攻時間にに掛け合わせるる倍率として作用すすようになります例えば PC 側では10年間そこするという数値を設定して電話レンジのタイマーの数値が120になっている場合は PC で設定したそ行時間の 120% が実際のそ行時間という計算になってしまいまして。 実際に D メールが届くのは10年前ではなく12年前となりますルカ子ちゃんの実験で「野菜食うと」という D メールを送りましたがあれも予定よりも長い時間をさかのぼってお母さんの妊娠期間中ではなく結婚よりも前に届きますお父さんとお母さんがこれから親密になるというタイミングに影響が出ます ルカ子ちゃんの D メール実験の場合最初に送った「野菜 D メール」の方はおそらく1989年の6月下旬くらいに届いてその後の「取り消し編 D メール」というのはさらに数日長く遡って1989年の6月中旬くらいに届いたんじゃないかと思います。 多分ルカ子ちゃんのお父さんとお母さんがそのくらいの頃に初デートその前後に D メールの影響でお母さんのポケベル番号が変わってしまいましてほんの少しだけ命が宿るタイミングが変わってしまうという改変になりますこういった感じでバージョンアップ後に送信した多くの D メールは予定よりも疎行時間が長くなってしまって意外な改変を起こしたり 遡りすぎてしまうと受信側のアドレスがまだ存在しないという理由で消滅してしまう場合もあります続きまして120秒ルールとクリスルールというお話ですオカリンとダルクンで実験する場合はおそらく最初の頃からの習慣で電話レンジのタイマーは120という数値で固定されています PC 側の設定が何時間であろうとタイマー側は120で固定というルールになっているようですこれは電話レンジが作動してから放電現象が確認できるまで少し時間がかかることその時間内に D メール送信を完了できるだけの時間の余裕が欲しいそして単純に120という設定で今まで成功していたからという理由もあると思います 自覚ののなないいいまままですが、が時間120というのが毎回標準にっってしまってします。それに対してクリスが電話レンジのタイマーの値を設定する場合クリスルールの場合ですが PC の設定とタイマーの設定を同じ値にするという解釈になっているようですアニメで描かれている宝くじ D メール実験の場面なんですが クリスのセリフの中でちょっと気になるくだりが出てきますこの時は電話レンジのタイマーの値をクリスが設定しましたそして「168時間170秒ってとこね」というふうに言うんですねこれはオカリンたちにもそうですし多分我々視聴者にとっても「168時間プラス +170 秒」という言い方に聞こえるんですが 考えてみればこの追加された170票というのが全く意味がないんですね例えばこれがその週の締め切り直前に間に合うように届けたいという理由での微調整ならわかるんですがどうやらそういうことではないみたいです2010年当時のロト6の抽選結果発表は毎週木曜日の19時前 発表のある木曜日はこの8月3日の実験より前であれば7月29日実験より後であれば8月5日となっています8月3日から1週間前に送信しようとしている宝くじ D メールでプラス170秒というところは意味がないつまりこの時クリスが言っていたのは168時間プラス170秒ではなく 168時間ということは速報時間の設定はだいたい170秒ってとこねという意味なんですね。そしてこの実験の場合は PC 側でもタイマーと同じ170という数値が設定されていると思いますので、結局実際の速報時間は170時間 ×170% つまり289時間ということで、 12日間と1時間くらいでしょうかね7月27日に受信するという予定で送信したんですが実際に届いたのは7月22日頃だと思いますその後ルカ子ちゃんも巻き込んで D メールのリレーのような展開になっていきますさて次にバージョンアップ後のもう一つの問題 ワット数設定の数値も走行時間に影響を及ぼしているというお話ですこの数値は送信側の携帯から中継の携帯に届くまでにどのくらい走行するかというパーセンテージですこの数値は常に600ワットで固定されておりまして 6% という意味になります PC 側で設定した走行時間の 6% 分の時間遡ったタイミングで中継の携帯に届くということですね。例えば5日前に D メールを届けるという実験の場合、中継の携帯に届くのは120時間の 6% ということで 7.2 時間走行するということになります。 夕方17時台に行った実験であれば中継用の携帯でその D メールを受信するのは10時台という具合ですそして受信側の携帯に届くのは 120% の作用がありますので5日前ではなく6日前となりますこうした中継に使われた時の履歴と思われるものが描かれている場面もいくつかあります まずは8月3日の宝くじ D メール実験の後オカリンがラボの屋上で履歴を確認する場面8月2日の10時台にダルくんから届いたメールがありますこれはおそらくフェイリス杯のカード配置を過去のダルくんに知らせる実験のものだと思いますアニメの中では8月3日の夕方宝くじ D メール実験の後に行われた実験だったんですが 別の世界線では8月2日にその実験をやるというケースがあってその時にオカリンの携帯を中継用に使ったということだと思いますそれから8月4日の萌えか実験の後、オカリンが確認した受信履歴の中にはその日の10時台にクリスから送られたメールがあります これもやはり17時代に行われた実験で、オカリンの携帯が中継に使われたということだと思います。多分内容は中鉢博士に伝えるタイムリープマシンのアイデアを文書にまとめた回という、過去のクリス自身に向けたメールなんじゃないかと思います。